これからね、ちょっと1週間持ち歩いた石をね売ってみたいなと思って河原にやってまいりましてちょっとね素敵な石を探してみようと思いますまず1週間持ち運ぶのであんまり大きくなく美しい石がいい魂研ぎ澄まされるなこれこれは違う これはデカすぎるこれ赤くて可愛いね一人目を君に決めたこれは逆にちっちゃすぎるな逆にこういうベーシックストーンベーシックストーンもいいかもしれない皆さんこのベーシックストーンどう思いますかベーシックストーンいいですよねちょっとベーシックストーン一個いきたいと思いますこれは これで か, いこれなんか、ね、ホルストの木製って感じしていやでもこれちょっと持ち歩くの<笑>頭いかれてんなこのでかでもこれ美しいよなどうしましょうちょっと3個目重いけどこの石に決めましたということで石を3つ選んだんで帰ります も持ち歩いておりますこちらとこちらとあやばい3つ目この3つの石にねやっぱねよく眺めてみるとめっちゃこう色の質感がすごくてこれね昨日ちゃんとピカピカに洗って拭きたんだけどこれほら木製みたいじゃないなんかこういう木製みたいな石をこうやって こう持ち歩ける喜びみたいなものがこうすごくあるよねこれをとりあえず名前を付けよう あ, あ出てこない木星ホルストホルスト2人目エントリーナンバー2のこいつの名前もねまだ決まってないんですけど握り心地がすごくいい色とかこの質感っていうのはなんかあの瓦で一番多い一番メジャーなこ質感っていうか この、この色ばっかりだったのよ。だからこういうのとかすごく目につくし、でもこういうベーシックなのも一個欲しいなと思って、もうパッと拾ったの。いろんなさ、こことか結構こう、分かります細かーい傷とかがあったりとかして、ほらほら、ここもほら、ただの四角じゃなくて不思議なさ、形してるでしょこういうことなんですよ。こっちの質感もう一回見 いなのよ こ, っちもここもほらちょっと三角形になっててこういう形をしていますそしてこの三男坊はもう一番ちっちゃいんだよねちょっとホルストロと比べてみようかホルストロと比べるともうこれぐらいちっちゃいし横幅なんかも信じられないぐらいちっちゃくてなんかこう小学生いやもう幼稚園生が初めて紙粘土で作ったみたいな質感で。 こういうい感じでなななんんんかそそもそも質感がもうあんま見ないでこんな赤いのみたいなこいつの名前をどうするべきかそれが問題だ<音楽>ーおはようございますおはようございます一日が早いよ気づいたら午後だよということで 今日も石を持ち歩いていいますっていうかねまだコンビニぐらいしか今日でやいてないんだけど久々にサウナに行きたいなと思ったけど石をね3つも持っていくのはもうだるいなということで今日はサウナを諦めることにしましたちなみに今2つあって3つ目の石はどこにあるでしょう答えはこのカメラの下に敷いて高さを調整しています見せてあげようこの石がカメラを支えておりましたということで この前はこれをホルストって名前つけたけど今日はねちょっとこいつに名前を付けようかなと思ってこいつの名前見てほらもう分かったでしょこいつの名前はウルルウルルっていう名前を付けてちょっと今日からちょっと可愛がっていこうかなとこの子の名前がね全然ちょっとパッと出てこないんだよね名前をやっぱつけてあげないといけない。 気がしておりますのでちょっと今日も引き続きちょっとコインランドリーに行って洗濯を回したりさあさあコインランドリーにやってきた石なんてそうそうないんじゃないかこれはずず ず, ずおはようございます今日はねちょっとキノコピンクの事務所に行くので、えー、ポケットに石を忍ばせて移動しております はいおはようございますちょっと一日空けちゃいましたけど石を持ち歩いておりますこいつのこいつの名前が決まってないからいいか減決めないなと思ったんですけど、えー、糸川にしますこいつの名前は糸川ということで今日からちょっと引き続きやっていこうと思いますただいまー 戻ってまいりまして、神奈川県の地元の方に戻って。ちょっと荷物をね、家に置こうかなと思って、今。戻っています。鬼山、鬼山、なんか黄色い花が。めっちゃ咲き乱れてる。あ、やばい、日が、日が、日が入って、日が入ってこなくなっちゃった、どうした。あ、たたくしたし、今明大前に来ており、コ幸太郎がマックを買いに行きます。 はいおはようございますもうね7日目最終日なんでね今回原宿に来たので衣座というところで石にね刻印をしてみようと思うので行ってみます色が白く出てるのって石が削れた素材の色とかおはようん、どういう素材でどういう風に っい、はいかということですねはうこレーザーザ彫刻すごかった、ね、すごかったからもう一度ここに戻ってまいりましたこの子たちを拾ってきた場所にさあ 見せてやれ故郷のみんなにこの自分の姿を あ, あ長かったなあ1週間1週間運ぶことを考えあんまり重くないのにして正解でしたディティール映るかなこんな感じになっておりますホルスト君いいデザインの証です そしてこっちがあのほらあの「ゼルダの伝説」でよく見るやつですそしてこいつが糸川糸川くんです鳥居のマークがあります原宿の衣座っていうところがあったんであのレザ在したんであの明治神宮っぽいかなと思って入れましたでもここは神奈川県の相模川の近く ここに来て告知でございますなんとですねこの度7月1日からですね1ヶ月限定のウェブショップをやろうかなと思ってそのね商品作りでこの石を持ち歩きそしてレーザーなどで刻印などしてまいりましたので、えー、これ7月1日夕方ぐらいかな店がオープンしてこれを売るのでよかったら買ってください他にもねあの菅井さんの アリジェントートだったりとかツノピーもなんか作品を作ってもらっているのでちょっとどんな作品が仕上がってくるかちょっと分かんなくて未知数ですそして大桃幸太郎は、ね、おならを瓶に詰めて売るらしいのでそれもちょっとすげえワクワクするなという感じなのでぜひ引き続き、えー、夏多分商品も後々途中で追加できてったら追加していきたいなと思うしなんか。 私も商品出してって人がいたらぜひ何か連絡くれればお店に載せますちょっとねもし売れた時に、えー、とお金がねちょっと入るのは結構ちょい1ヶ月ぐらい先になっちゃうんですけどそれでもよければ皆さんも気軽に面白い商品を出していってくださいという7月「わくわくの海の家」の告知でした